そこで今回は、2023年1ケラ4月に本サイトで多くの人の関心を集めた記事をプレイバック。メンバー3人の脱退も迫る、金プリ事件、人気記事トップ2とは ?2 位、金プリ高橋山、脱退騒動、長瀬角とは温度差、残留決断の裏に木村拓也の影。テレビ朝日ドラマで結んだ、否定関係。 スマップの教訓、5月22日、k n g p スの平野市要26、岸裕太27、神宮寺裕太25の3人が、脱退及び退場、岸の美城退場。金プリは高橋海斗23と長瀬連24の2人組ユニットとなる。グループの今後は未知数な一方で、残る2人の役者としての仕事は好調だ。 長瀬は、現在放送中の連続ドラマ、夕暮れに手を繋ぐ TBSK で主演のヒロセスズ24の相手役、高橋は次の4月クールの連ドラ、オードリーの若林正康44と南海キャンディーズの山里涼太45の反省を描く作品。だが、情熱はある、日本テレビ系。 で、若林を演じて主演を務めるなど変わらず活躍しているが、この役者路線について高橋と長瀬の間には温度差があったという。芸能プロ関係者は話す。ジャニーズは現在の藤島樹ー稽子社長の体制になりタレントの俳優路線を強化しています。 それは、ジュリー氏がかつて勤めていたフジテレビから敏腕女性プロデューサーを引き抜いて役員に据えるなどしていることからも明らか。そんな中、キンプリの5人もそれぞれ俳優路線での活躍も期待がされていました。5月でキンプリを離れる平野さんが主演した昨年10月期の黒サギ TBSK や現在放送中の岸さんの主演ドラマ、スキスキワンワン。 日本テレビ系でもそれがよくわかりますよね。そして残留する二人、高橋さんと長瀬さんはよりその路線がプッシュされていますよね。高橋さんは昨年12月公開の映画、D.R. 古藤診療所での名演技があった。長瀬さんが4月期の福山正春さん54主演の TBS 日曜劇場ラストマン全盲の捜査官に 刑事役で出演が決まっていると言いますよね。しかし、高橋さんはもともとジャニーズ入りする前からダンサーとして活動していて、現在もグループの振り付けを担当したり、ジャニーズでも特にダンスに力を入れているグループトラビスジャパンをと単独コラボしたりと、ダンスパフォーマンスに重きを置いていた。 この部分で俳優業に特に力を入れている長瀬さんとは温度差があったと言われています。資格長瀬はジュリー社長と近いという報道も2022年11月5日のフミハルオンラインでは長瀬がジュリー社長に根回ししていたという話が報じられていた。良い仕事を取るにはまずジュリー氏の目に留まる必要がある。そこで長瀬は関西ジャニーズ JR 時代のつてで、ジュリー氏と食事をしたり動いていた。連続ドラマ、新信長伊佐沖、日本テレビ系、2022年7月期の主演に選ばれたのは、それも影響していると考えられている。という内容だ。一方の高橋さんは辞める平野さんたちと、同じくダンスを中心にグループでのパフォーマンスを重視していた。それだけに、平野さん、岸さん、 神宮寺さんが脱退の決断をした際には、自身の中でも相当な葛藤があったと言います。それでも高橋さんは平野さんたちとは違う決断をしたわけです。高橋さんは3人の脱退が決まった際のファンクラブ会員向けの動画で、金プリを守っていくことがジャニー氏と支えてくれるファンへの恩返し、というふうに語っていましたが、 彼が残留を決断したのは、そうしたファンたちへの思いに加えて、ジャニーズの大先輩の存在も大きかったと聞こえてきています。前での芸能プロ関係者、高橋にとっての大先輩、それは同じくグループの分裂騒動があって、ジャニーズ事務所への残留を選んだあの男だ。元スマップへの木村拓哉さん、50、です。 高橋さんは22年4月クール放送の木村さん主演ドラマ、未来への10カウント、テレビ朝日系、デボクシング部のコーチと生徒として共演していましたが、この出会いが大きかったと言いますね。以来、木村さんの自宅へ招かれたりするなど、ドラマだけでなく現実でも否定関係を築いているそうです。全能。 四角スマップ解散総同時、一人残留することを決断した木村。2022年に金プリは全国アリーナツアーをしていたが、9月19日に横浜アリーナで行われた神奈川最終日公演にて高橋は夢空間だった。激オシャレ。木村さんは覇気が出てるし、めっちゃいい匂いする。と、木村との共演を振り返っていた。 その他にも未来への10カウント放送前の PR 会見で高橋はそもそも木村さんってドラゴンや土の子とか本当にいるのかなというぐらい憧れの存在。でもいざ現場でお会いして役に臨まれる姿勢を見ていくと憧れからなりたい存在に変わっていくと強いリスペクトを感じさせるコメントをしていた。 また高橋は22年10月クールに連続ドラマ、ボーイフレンド降臨。テレビ朝日系で主演を務めていたがこの撮影中に従前木村と遭遇し座長らしく胸張って頑張れよと応援してくれたことを制作発表会見で明かしている。木村との共演時には全員の名前を覚えるなどスタッフを大事にすることという座長としての極意を吸収したそうだ。 デビュー5周年を間近に脱退騒動が起きたキンプリに対してスマップはデビュー25周年を間近に解散騒動が起きてしまった。当然、経緯は全く異なりますが、結果として3人が脱退して2人がジャニーズ事務所に残ることになったというのも同じです。スマップ解散騒動では5人全員で飛び出そうとしていた中、 木村さんがことを唱え、一人残留する決断をしたとも言われていますよね。そして、高橋さんにとって木村さんは、レンドラで共演したジャニーズの先輩という間柄以上の深い関係。平野さん、岸さん、神竜二さんの脱退についてのグループでの話し合いは長い期間されていたといい、そんな中で高橋さんが、 経験者の木村さんに相談をする場面はやはりあったのではないでしょうか。そうした際も、もちろん木村さんが高橋さんに直接的な説得、ジャニーズに残った方がいいなんてことを言うことはありえないでしょう。 しかし、最後は自分で決断しないと、境内流されるままはダメなど、スマップ解散時に木村さんがそうしたような責任ある行動を取るように、といったアドバイスがあったのではと見られていますね。木村さんとの指定関係、深い交流も関係して、高橋さんの金プリ残流があったのでは、そうした声が関係者に間では上がっていますね。全脳ドラマだけでなく、 現実でも否定関係があるとされる木村と高橋。高橋は悔いのない未来を選べたのだろう。2023年3月11日公開。資格第1位は、金プリに新メンバー加入 ?1 位、平野氏陽騎士ユータ神宮寺ユータ、脱退の金プリにまさかの新メンバー、ファンも歓迎する男は、長瀬門も信頼騎士にはキスキス。 春は出会いと別れの季節。4月1日放送のキー、NG ・エヌ・ジー・アンドプスの冠無理番組、キー、NG ・エヌ・ジー・アンドプスル。キンプル。日本テレビ系ではキンプリのメンイメンがヤンキーのコスプレをして体を張った対決を行うコーナー、キンプリ・ヤンキースの最終回が放送され注目を集めた。同コーナーはキンプリの岸優太さん20。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 もしかしたら、キンプリメンバーの脱退が近づいているのも、関係しているかもしれませんね。女性誌ライター。キンプリは5月22日をもって、岸、平野志洋26、神宮寺優太25の3人が、脱退及びジャニーズ事務所からも退場、岸士の宮退場。キンプリは高橋海人24、と長瀬恋24の同ユニットに生まれ変わる。キンプル。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 高橋、と、綴った。ちなみにちんとは、日本原産の小型犬。チンと読む、原産の小型犬。